みなさんこんこにちはポリナですではでは私はどこにいるとどこにいると後ろの景色見えるのかしらちょっと見えないけどみんな見えるんですよね見えるんですよねはいでこちらは三島の お, お何の橋のかな<笑>ちょっと待って大橋んと大橋大橋 三島<咳>のおつり橋まで来ましたーイェイイェイ<笑>イェイイじゃあ早速ちょっとチケットを買いに行きます値段はどうでしょうかちょっと調べてないけどんおおんか も<笑>ルとンボとの忍者じゃないですか、この姿、なんか太陽が強くてで、まあ、この形。お、は、っ、い、おとな、1100円<笑><笑>あ。ありがとうございます。 はーい。では、チケットをいただきました。西姫スカイウォークナなんか富士山が美しく見えるんだって。でも、今日の謎ですね。なんか、ねえ、ちょっと雲があって、私はちょっと見えない、見えないと思いますが、私どこで、どこまでラッキーのでしょうか。見えるのでしょうか。あー、近づいてきました。お なんかクラシック音楽テンションが上がるね人はそんなにいない幸いなことに人はそんなにございませんお<笑>でも太陽の暑さも感じますね 富士山ですね。富士山はまあまあまあまま見えますって、こうそっち裏にあるんですね。うん、まあ、そんなに悪くないでしょう。はい。では、改めてご紹介させていただきます。三島大鶏橋。高さはなんと44メートル。長さ400メートル。なんか四 が, が多いんですね。シシシシシシなんか。 なんか、こちらのお箸を作った人はですね何かの考えがあったのでしょうか<笑>とにかく死が多いいやちょっとやばいやばいこと言っちゃったいやいやいや違い忘れてくださいではねいよいよ楽しみましょう西郷鶴橋はいスカイウォークの時間ですよ皆さん チャーンででははは入りましょう<笑>こんにちはわー<笑>なんかですね。 人がいない、えー、それはなかなかない景色だと思うあっ三島をついばし人がいないははまあち ょ, ち, ょちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと少しだけいますがえー、なんか感じますね橋のあれですねあの動きわあ景色もすごいじゃあちょっとカメラを。 皆さんにああ<笑>覚えてるこの橋はね 風が来ました。気持ちいい風が来て、なんかその、ちょっとこの雲は邪魔ですね、でもね、雲がなければ、すごく富士山の確かに、富士山のいい景色がいただくことができますかお、だんだん高くなるんだけど<笑> <笑>で、で、奥ですね、その海も見えますね。山もあって、富士山もあって、海もあって、素敵な場所。 まあ、まあまあちょいちょい感じます。でも。私はね、あまりその高い場所は大丈夫、大丈夫な人なの高いあまり、うん。うん。そう、だから、ちょっと、出ても、なんか、まあ、そんなにワクワクしません。景色、景色もちろん楽しめるんですが、ちょっと。うん。 じゃあ判断としてはちょっと中須が怖いな人を普通に歩けるんじゃないのかなと思います。多分。<笑>おお来たーー。今のはすごかった。ちょっと予報かったけど私でも怖くない。なんかあんまりその高い場所。 平気な人でもこういうことをやったらね、<笑>超ビビるんじゃないのかな、あー、いや、無イ無理イイイイ、無理、いやいやいやいやいやいや、あっ、こあーわー<音声>わ、なぜみんなそこ叫ばないのでしょうか、私はきゃーとなるんですね。<笑> いや、これはちょっとやばい。ちょっとやばい。私、心の準備まだあそこまでいません。いやいやいやいやいやいや。それにしても、うー、暑い。おおおちょっと待って。おー、ちゃーん<笑><笑>ンンンンンンン。はい、渡った。はい。はい。では、私、パリーナです。今のところ、西島大津橋、ちょうど お渡りしましたー<笑>はい、おーん<笑>で、橋の向こう側ですねおふなんかすごいちょっと待って恐竜の骸骨がございますこれは何でしょうなぜでしょうふんきっと歴史があるの それはタイレックス頭。が外骨。モデルでございます。なんかティレックスのこといっぱい書いてあるんですか、でも。なぜこのタイレックスここにいるのでしょうか、それはちょっと謎ですよ、ね、まあ今のところね。はい。は<笑>い。こはひまわりちゃんが。ひまわりちゃんがいます。ございます。います。そうですね。 ね、なんか暑いの八月ですねちょうどちょうどいいミストがうわー、ここかな、よし、大丈夫、わあ、気持ちよさそう、おお、本当によし、おいい お, お、ここにずっといたい、ひまわりのおうあー。<笑>あー ししましたわたか ち,、はいはいはい、ちょっと上登りましょうか。うわ ところが発見実はその水橋のわーとかわーでは水橋の真ん中ですねね地面が見えますそれはすごいで私はどどこにいるというかこちらは トイレでございます。ラグジュアリートイレでございます。確かに、まあこちらはトイレではないけどね<笑><笑>ですが、はい、王様が座る席ではないですかね？ お, お, お, し, ゃおしゃれでしょう。<笑>こういう感じで、はい。<笑> ね, うん、ね、結構すごい感じじゃないですか？ 王様の席ですね素敵<笑>ふうではではでは皆様お別れの時間でございます本日もご視聴いただきありがとうカパカパカパ